おはようございます。ラスカルでございます。先日ね、動画にもした、うま辛タンメン、ほむらさんのメニューを、また購入させていただきました。で、今回購入したのが、こちらなんですけれども、前回はね、ほむらのリミックスっていう、ラーメンでいただいたんですけど、このあんだけで、丼物用の新メニューが出てたので、こちらをね、購入させていただきました。やべえ。<笑>結構濃厚だからね、 ご飯にかけたいなって思ってたのにそれがね出ちゃったの<笑>買うしかないでしょってことで今回はね購入した次第でございますで昨日ねちょっと仕込んだこのチャーシューとこれは買ったチャーシュー<笑>まあニンニクとかね卵を使ってでっかいお供を作っていきたいと思いますまずはあんとお肉を湯煎して温めていきます よいし ょ, よいしょはいっと火力マックスでよしうんでここによいし ょ, んここいしょあんとチャーシューを入れましてで、あとはにんにくを刻んでいくんですけどこれはもうパソっていいですよね<笑>今湯煎してる間にこの仕込んだチャーシューの方も切っていきますね こちらも低温チャーシューで仕込んでありまして今回はバラ肉を白だしお酒みりん砂糖で仕込んでありますうまそうこんな感じ超うまそうだけどうわ超うまいうま っ, やったよっし OK うん、ま今、湯煎も終わりましたんで、盛り付けの方に取り掛かりたいと思います。お米と、今回、お米は8合炊いております。よいしょ。炊きたて、うまそう。あっ、うまよし。個いしょ。 でだ湯煎したチャーシューあっついあっついと<笑> ん, んと<笑>すげえこのなっちゃった<笑>まーっとまーっとにんにくを<笑>なんかめっちゃすげえのできた<笑>こんな感じでね完成なので早速向こうで食べていきたいと思います はいってことで今こんな感じで完成いたしましためちゃめちゃうまそうなんだけどなんだろうパワーがすごい<笑>とりあえずね食べていきたいと思いますいただきますちょっとそのままあんだけであんはねこんな感じになってるんですけどまっ、あ、そう、まああうんま 濃濃さはめめちゃめちゃゃいんだよ塩分はねめちゃめちゃ高いんだけどなんだろうななんて言うんだろうかなりビリってくる辛さなんだけどこれがね絶対にご飯に合うと思うんだよねライス多めで<笑>いただきますうんまっうんまって濃めっちゃ濃いうん ご飯との比率で言ったらねご飯3に対してルー1ぐらいでいいぐらいかもめっちゃ怖いよこれあの一袋で普通の丼だったら何杯作れるっていう感じちょっとチャーシューもこれつけて あるみりんとか砂糖を入れてるからほんのり甘みがあるんだけどその甘みとこの辛みがねめちゃめちゃ合ううまご飯<笑>うんちょっとこの<笑>めっちゃでかいチャーシューも。 1本丸々でございますよっうまいし柔らかいけどこの買ってきたのはねほぼベーコン<笑>うん、うん、入れすぎて噛めなかった。 チーシューとルーとご飯とうんうん。うん あなんかいいなこういうのなんていうかなこういうさこうスタミナ飯っていうかバカになって食える飯っていうのかななって言ったらいいんだろうガーって食えるこういうご飯ってなんかよくない<笑>なんかテンション上がるよねこういうのって、うん、でもやっぱりね最初はちょうどいいんだけど食べ続けるとだんだん辛いわ うんうん。ああ、わかつらん。これいくらなんでも、ご飯多すぎた気がするんだよな<笑>。蜜とかすごい<笑>。 お肉分厚いから筋切りした方が良かったな噛み切れないやうん今日はちょっとこの子をいただきたいと思いますイエスはいあ<笑>うめえ合うなあ うまいなでもこれいろんなトッピング合うな今日はね温玉も用意してるんですけどそのほかにもねチーズとか、まあ、前回かけた納豆とかねこれ絶対合うと思うんだよね試してでも今家にねうん、まあ、にんにく合うな にんにくうんめ、ね、あー今日も幸せ<笑>なんていうかこのにんにく感とかスタミナがある感じあとね辛みとかもそうなんだけど満腹感がねめっちゃくる。もう ーーがいっぱいよ<笑>ちょっとじゃあおんちゃん入れちゃいますかよいしょあ割れちゃった割れちゃったんーいい<笑>まろやかー まろやかにはなるけどあんのパワーがすごすぎて卵がどこにいるかはあんまりわからないこれすごいなこの味のパンチログ温んを追加しようかな今度は自分で割る<笑>よいしょうまそう まあま 終わったそして続いてこちらもうんうんめいうん、めえうめえけど辛いものにコーラってさ辛さ増すよねわかりますこの感じ辛い テイスッシュティッシュお腹いっぱいだな、ね、うん早くね子供と遊びたい<笑>なんか自分の作ったチャーシューがさ噛み切れなくてさ飲み込むタイミングがわからない<笑>これ美味しいんだよ 美味しいんだけどね。最後。うん。 腹あいあいっぱいごちそうさまでしたはいってことで今食べ終わりました辛いものを量を食べるとすごい<笑>胃がねもう今ヒリヒリしてるよ<笑>この丼ね結構まあ味も濃いめで一袋もね量が多かったのでちょっとね溶かしてから小分けにして1回1回分ね分けて使っていった方がちょうどいいと思います もちろんご飯にも合いますし、それこそこれで麻婆豆腐とか作っても美味しいでしょうし、なんかね、まあ、いろんなアレンジとかも効きそうなんで、気になった方はぜひ概要欄に記載してあるうまからタンメンホムラさんのホームページをご確認ください。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。